みなさんこんにちは浅田スクールですこの動画では動詞の条件形について勉強していきましょう条件形は何かをするための条件について話すときに使いますゆっくり休めばすぐ治りますそれでは条件形の作り方を見ていきましょう条件形は すべて1グループの動詞も2グループの動詞も3グループの動詞もすべて最後の母音を「う」から「え」に変えますそして「ば」をつけます1グループ「読む」は読めば「買う」は「買えば」 2グループ寝る」は「寝れば」「見る」は「見れば」3グループ「来る」は「来れば」「する」は「すれば」となります「E 形容詞」「な形容詞」「名詞」の条件形も見ておきましょう。まず いい形容詞は、いをければに変えます。寒いは寒ければ、おいしいはおいしければになります。次に、な形容詞と名詞の条件形です。な形容詞は五感に、名詞は後ろになら、 ままたはであればをつけます「な形容詞」「元気な」は「元気なら」「無理な」は「無理であれば」「名詞」「学生」は「学生」なら「日本語」は「日本語」であればと活用することができます。動詞だけでなく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 それでは次回の動画でお会いしましょう。浅田スクールでした。